三田黒田和志です。えギターの成瀬明くんです。よろしくお願いします。成瀬です。やっぱ僕の、ね、メルマガとか読んでくれてる人は、なんかみんなジャズで、セッション行くの怖いとかなってるけど、うん。セッションってそんな、どう、どうだろう、俺なんかもやっぱすごくセッション一時期行ったけど。うん、なんか、もっといっぱい喋りかけりゃいいのになとか思うね、その、この音源聞いて用意していって。失敗したら、なんで失敗したのか、なんか今のうまくいかなかったけどとか。 やっぱりそのなんセッションでこの今のイントロどうやってやってるんですかとか今のって有名なんですかとかよく聞いたよねうん、うん、聞いてました聞いてましたうんもう僕もでもセッション最初に行ったのが二十歳ぐらいですけどもうだってイントロとか譜面に書いてないじゃないですかうんうんもうそれがわかんないですみんなな<笑>、うんでそこから入ってくるんだろうっていういやもう ジャズとかやってるとさ、もう、こう、譜面見るじゃん。演奏すると、1小節目に音が3つ入ってるはずなのに、みんなレードバックしたりとかして、その小節で音がなかったりするから、音のない小節はどこって探したら、もう、どこやってるかわかんないみたいな。いや、もうあるあるっすよ。そんなのもどんだけではありますよ。うもう初めてセッション行った時は、本当に何もわかんなくて、イントロ、エンディング、それもさっき話しましたけど、やっぱそれ、全然わかんないんですよね。うん うんそう。で、なんかソロ回ってきて、わーって弾いてて、なんかよくわかんなくなって、やってる場所わかんなくなって、こう、なんか顔見ながら、僕困ってます、助けてください、み、は、たいな。困ってます、顔。全然やってましたけどね。うーん<笑>そうそうそ う, そ う, う、ね。ただ、やっぱりこう、ただただ僕は思うんだけど、セッションに生き慣れちゃう人が結構いて、ドラムとかは、なんかこう、 うん、あまりできてないんだけど、そのままずっとこうみたいなこう、なんか雰囲気だけはできてるみたいな、うん、ジャズバラーとかブラシとかさ、リズム出さずにただごそごそやってるだけの人、結構いるから、見に行くと、うんああこう。やっぱ反省しないと、録音聞いたりとか、自分の録音聞いたりとか、反省しないと、やっぱうまくはならんなよね、やっぱりこう。うん、そうですね。うんまあ、そのどこが悪いのかっていうのが。うん、うん そうだよね、うんうん、ちゃんと分かってないとう、ねうん、そういうのは結構録音したりした録音もしましたね。して家で聞いて、まあ、できないところが見つかって、でまあそこをまた練習して一定の繰り返しを結構してました。うんうん、カートエリングのなんかコンサートとかワークショップを見に行った時にカートエリングがひたすらその 自分が伝えようとしてることを、やっぱりレコーダーとかで撮って、思ってるほどそこで聞いて伝わってるのか。レコーダーっていうのはその通りじゃないけど、レ, カレコーダーで聞いて伝わってると思えば伝わってるだろうし、みたいな。それが伝わってなさそうだったら、その何が違うんだろうかを考えて、ちゃんと修正していくっていうことを繰り返しなさい、みたいなことは言ってて、やっぱりみんなそう、江藤君に昔、なんかどうやったらそんな、なんかいろいろできるようになるのって言ったら、もう、 恥ずかしいけど、録音して聞くしかないですよね、みたいな。うん、でね、ねないとずーっと恥ずかしいやいあるからん、少しでも恥ずかしいとか、こ, うこれだったら直せるっていうところが見つかったらいいと思って、やっぱ聞くことですよねって言われて、あやっぱこの、江藤君ってね、一個下なんだけど、やっぱりね、もうその時、さだわさんのバンドやった時さんのバンドやってよく見に行ったけどさ、やっぱりすごく謙虚な。 ここだね、うんうん見た見た目は見た目が怖そうな分すごいすごい優し い, いめちゃくちゃいいいい人ですよね<笑>いい人だしとにかくストイックだしさうん、うん、だ田村さんとか本田玉屋さんとかもそうでめちゃくちゃいい人だしあの言葉きついんだけどすっげえ優しいんだよねで音楽にとにかくストックみたいなのが、うん、みんなかっこいいって感じ、うん、だからまあ、うん、やっぱりこう 反省ししててやっいいくしかないよねうん、うん、そうですね。うんうん、あじゃあ、そのですね、まあ、最後ですが、えっ、ー、と、まあ、皆さん、こう、上達するとき、例えば、こう、その、20代の頃の、えー、成瀬くんに、今の成瀬くんが、何か教えてあげたいことがあるとすれば、何が<笑>。<笑> <笑>うーんと何でしょうねでもとにかくあの音源を聴けって言いたいですね あ, あ音源聴く、うん、音源聴けって言いたいかななんかそのやっぱセッションとか行くようにまあ音源もそうだしライブも聴きに来てと思いますねあああそうしかも俺がまだ二十歳の頃ってジムホール生きてたから僕一回も見れてないんですけど<笑>うん、うん、そう 行きたたいなと思ったちょっとでも思ったライブがあったら、うん、絶対行っったうがいいっていう感じです ね, ね, そうだね、うん、なんかそのやっぱりセッションとか行ったり、まあ、自分で練習したり自分が弾くのがすごい楽しいっていう時期があったんですけど、うん、それをまあ3分の2ぐらいにしといて残りの時間であのいろんないい音源いっぱいあるから聞いたり。 その、うん、<笑>まあ実際にライブ見に行ってそのうまい人とか、うん、それこそレジェンドみたいなジム・ホールとかロン・カーターとかがこうどんな表情で演奏してるのかとか生で感じるっていうのは、まあ、今コロナだからなかなか難しいですけど、うんうん、そういう時間をもっと取ったら良かったなっていうふうに思いますけどね。うんうんうん やっぱりこう、俺なんかもう今でもなんか人のライブ、特にね、今ちょっとこう逆に落ち着いたりしてるから、なんか、時さんもね、うん、前俺何回かライブ見に行けたし、うん。人のライブ見に行くって、俺もともとやっぱりリスナー、ジャズ好きでリスナーだったら、佐山さんも常にそうだったね。いつもなんかどっか行くと必ずライブ見に行ったりしてて、うん、で、お酒飲みながら見てるの好きみたいな。もう弾くとか、自分にしっとりしたいとか、うん、そういう気分じゃなくて、 ひたすらそのお酒たっと見ながら、なんか失敗しているのも楽しんだり。なんかこれ面白い、こういうことやってるなっていうのをすごい、いつも聞いてたもんね。う ん, うん<笑>よくあ、あの、それこそ集中講義で名古屋来ると、あの、なる瀬今日は夜ライブやってない。聞かれて、すみません、<笑><笑>あ、じゃ、あ俺見に行くわみたいな、<笑>いやいやいやい や, いやい。 やって感じ、思いながらですけど、まあ嬉しかったですけどね、あなんせ よ, よかったっつって酔っ払いながら帰っていくみたいな。うんうん、<笑>えー、山さん、まあ、よくありましたけどね。俺たち2人ではすごくこう密な関係、一緒にツアーもいっぱい回ったしね。うん。えー、あの、えー、そうい う, こう、いつも謙虚でジャズを愛していって言って感じ、すごい伝わる人だったよね、うん。うん。この間、なんかセミナーやってもらった時に、こう。 その3度ジムホールのやり方で3度と7度ここで抑えてっていう話してなかったっけあれなんしてました、してました。あの、えっと、あれなんか向こうの言葉でよくシェルコードとかつって言ってたりするんですけど、うん、説明で。まあ要するにベース音が6弦5弦どっちかにあってで、あと3弦、あ3度7度が3弦4弦にあってっていう。うん、あの ロックとかフォークとかだと、まあ例えばロックだったらパワーコードで、ルートと5度しか押さえなかったりとか、うん、あとはフォークだとこうね全部あのこう1フレットとかのこうオープンコードみたいな C とか F とか G とかっていうのをあの押さえたりするのが多いんですけど、まあそのジャズでよく使えるコード、まあジャズのハーモニーってすごい難しいってよく言われがちなんですけど、あの結構シンプルで。 要するにちょっと重心が軽いコード3つしか押さえてないから、うんえー、それだったら結構、ね、ギター始めたての人でも押さえやすいし、うん、まあそこからもう発展させていろいろやれることが多いので、うん、うん そ, うそういうセミナーをやってましたねそういえば、うんうん、あれなんかなんかプリントにしてくれてたんだっけなんかことここはこうっていう感じでかかか書いてなかったっけ、うん、ありますありますはい。 じゃあ、えー、またその辺の話を、またね、興味のある方がいたら、えっ、ー、と、僕、今回、お盆に、あの、セッションの、なんか攻、攻略法じゃないけど、なんかやっぱみんな、こうやって怖いから、みたいな で,、うん、で、ドラムの人用にも、こうやって作ろうと思ってるんだけど、まあ、いろんな楽器の人がやっぱそういう悩んでるから、うん、まあそういうののやつで、で、まあその、今ちょっと話が出たんで、そのプリント確かどっかに入ってるので、か使わせていただいて、<笑>はい、はいはい、はい、 下ににダウンロードでできるようにしちゃっていいですか、ね、<笑>全然全然。はい。大丈夫です。で、今回あの、m a x クザナイフよく、まあ、セッションでもやったりするし、簡単だしし、マイナスワン音源があるんで、それぞれの楽器のマイナスワン音源と、村瀬くクが、えっ、ー、とステ、なんかその、レベル1、2、3、四でだんだんこう、難しくなっていく譜面を作ってくれたんで、それも、じゃあ、うん、なんか譜面だけ、なんかこう、こう音源見ながらその譜面を、 なんかこう頑張って読めばそれなりにかっこよくなるというものを作っていただいたのでそれもプレゼントしようという形ではいやらせていただきま す, そうです、ねえー、なんか近々こうツアーとかはないですか今のところもやっぱコロナ決まってないそうですねそれこそまあ江藤さんと久しぶりにあの京都の方行って名古屋行ってツーデイズみたいなライブがあったりするんですけど。 そう江藤さんとあの名古屋のあの倉田さんドラムのツインドラムで。江藤さんと倉田さんのツインドラムで、でベースがあの加藤正史さんと、あとは若手のあの平手君があのピアノ弾いたりオルガン弾いたり、トランペットも吹けるから、それが2日間、それ結構楽しみなんですけど。 またちょっと詳細教えてはあの、じゃあ、この下に詳細貼っておこうかなと思います。あっ、はい、わかりました。僕よろしく言っといて、また見に行くって言っといて、ちょっと、だいぶ前だけど、はい、わかりました。コロナの前に、あの、あの、エロス見たけどね、後藤君と。ああ。ら、え、し、ーえーえーえー、かったう。うん。いいですね。彼のワールド感も素晴らしい。い意外と、その、うん ガンガン叩くところが印象的だけど、すごく繊細なところがすごいよね、彼はね。ブラシとか。そうですね。うん。うん。あの、丁寧う、タイトで、うん。うん。なんかこう、こうなんていうの、ブラシやっててスティック持ったらもうそのままスティックに行きそうなのに、なんか丁寧にまたブラシに持ち替えたりとか、なんかこう音楽を作っていくのに、うん、なんかこう、手間暇。俺なんか結構ざっくり言っちゃうんだけど、結構手間を、 こう惜しまない感じがすごくして、すごくなんかきめ細かく盛り上がってて、うん、まあ暴れるときはすごく暴れるみたいな感じの印象だけど、そんな感じかな、うん、やっぱり、うん。ですね、うん、やっぱり、えしかも行くとき、すごい行きますしね、うん、そことのギャップをすごいつけて、うん、だんだんこう、やっぱ段階的に作ってって、うん、すごいやってて気持ちいいですけどね、フロントやってるときは、うんうん。ね、やっぱりこう。 作り上げてくれる感じがするからねうん。そうですね。俺も時間あったらね、ちょろっと覗きたい。それ、いつですか ?8 月あ、9月ですね。9月12、13です。おお。なんか楽しそうだから、タイミングあったら見に行こうかな。はい。そんな感じで、はい お, ね、お願いしますドラマー2人をドラマー人が見に行くみたいなね。<笑><あの><笑>